それではこれから計算機数学1の第2回の授業を始めます。前回の授業の内容を振り返ってみましょう。前回はまず、コンピューターの基本構成について学びました。それから、コンピューター内部の紹介を見ていただきました。そして、メモリ、ー・揮憶装置の配置と容量について、 特にメモリ容量の単位とそれからバイトワードという言葉の意味について学びました今回の授業では計算機上での数値と数式の表現について学びますそれではテキストの第 2.1 説「数値の表現」から進めていきたいと思います まず数値の表現についてです。テキストの12ページを見てください。ビットやバイト、ワードの概念については前回の授業で説明しました。以後、この授業では1ワードが n ビットに等しいものとしていろいろな議論を進めていきます。そしてこれから扱います数などの 加減上場などの基本演算をワード単位で考えていきます数値を計算機上でどのような形で複合化するかすなわちデータにするかについてはこの授業では詳しく扱いませんが大事なことはこの数値とそれからそれを計算機上で表現するデータ複合には1対1の対応があるということです。このことに注意しておいてください。 それでは、第 2.2.1 説、整数の表記、特に2の歩数の話に入りたいと思います。まず、整数の表記についてです。現在、ほとんどすべての計算機では、二進法で数を表しています。以下、この授業では、一番とは、 3 2ビットにいしいものとして話を進めていきます。それでは、符号なし整数について説明していきます。今述べましたように、1ワードが3 2ビットで表されるということですので、ここにあります、この箱のようなものですね。これは えっ、ー、と、1ワードをその32個分のその1ビットの箱として表したものです。えっ、ー、と、で、各箱にはその二進数が1桁ずつ入っているものと思ってください。えー、そして、えっ、ー、と、この、まあ、ここにありますように、その bj がまあ0か1の値、整数をとっています。で、この 32個並んだ箱の中に入ったビットが表すす数を V としますこの v は整数ですけれどもこの時その与えられた整数 v に対してこちらにありますようなその等式を満たすようにこの各桁の bj を定めます。 えー、すなわち、えー、この表し方というのは、えーまあ、受信法で我々が位取りをするのと、まあ、あの同じような形で、えーまあ、B0、一番右の B0 が、えー、1の位で、えー、その左隣の B1 が2の位で、その左隣の B2 が4の位というふうな、えー、位取りを行っているということで、 我々が使う受信法 と,、えー、とほぼその同様の、えー、記法で、えー、数を表しているということに注意してください。えー、今回の、えー、定義しました、不合な姿勢数によって表される2進数と、それからあの10進数を、えー、比較してみました。えー、と今、えー、ここにならスライドに並んでいる等式の、えー、左辺が2進数。 で、右辺がそれに相当する受信数を表しております。で、まず、えっ、ー、と、まあ、二信数の0は、まあ、受信数の0に対応するわけです。で、えっ、ー、と、二信数の1は受信数の1に対応します。そして、えっ、ー、と、次に二信数の1 0が 1,0 が、受信数の2に対応するというふうになりまして、で最終的に、 この一番下の式にありますけれども、この2進数で32桁1が並んだ数というのは、10進数ですと、2の32乗マイナス1。で、それを実際に展開しますと、このような整数を表すことがわかります。次に、符号付き整数について説明したいと思います。 先ほどの定義では、その符号なしの整数を定義しましたけれども、まあ、現実にその社会の中で扱う数には、えーと、マイナス、負の整数も当然あり得るわけです。例えば、その、まあ、家計簿ですとか、それから銀行などの経理処理では、その収入が正の値で与えられれば、まあ、それに対して、まあ、支出を負の値でああの与えて、でその 収入と支出の差がまあ残高となったり残金となったりするというような計算がまあ行われるわけです。ですので、計算機においても、そのまあ符号のついた整数が扱いたいというのはまあ自然な発想なわけです。そこで、この符号付き、そこでこの符号付き整数というアイデアがあの現れるわけなんですけれども、先ほどと同じように、その、 まあ、31個の32個のです、ね、箱を用意して、でえー、とこれが表す数を V とするわけですが、先ほどと異なる点は、そのこの、まあ、32個、32ビットの二進数で表せる数に、その政府の符号の情報を与えたいということです。でそこで、えー、と考えられる一つのアイディアとしましては、次のようなものがあります。 ここにありますように、その、えっ、ー、と、並んだ箱の一番上の、えー、大きい桁ですね、えー。ここで言うと、その B31 という、あの、桁。えー、ここに、その符号の情報を加えるということが考えられます。えっ、ー、と、まあ、このような、えー、っと、ある特定のビットに、えー、正あの符号、正か負の 情報を加えるということで、この B31 の桁のことを符号ビットと呼びます。ここからはその符号付き整数のアイデアとして、まあ二つのアイデアをこれから紹介していきます。一つ目は先ほど述べました符号ビットによる表現。二つ目はえっと二の歩数 という概念による符号付き整数の表現ですそれでは、符号付き整数の例の最初のアイディアとして、符号ビットと符号なし整数の組み合わせによる表現を説明します。このアイディアは、先ほどのスライドで説明したように、今、32ビットありますけれども、 その32ビットのうち、1ビットを符号ビットとして扱うというアイディアです。で具体的にはどういうことをするかといいますと、この今32ビットが表す整数を V とするときに、この V の中で、この B の31の桁をマイナス1のべきとします。そして、これに残りの 31桁のの符号な姿勢数をかけたもので、この V という値を表します。こうして見てみますと、すぐお分かりになるかと思いますが、B の31の符号ビットが1の時には負の数、V は負の数、B の31が0の時には正の数を表すことが分かります。なお、この ルールですと、その整数ゼロの符号が、これが B の31では、まあゼロでも1でも両方とも取り入れますので、整数ゼロを表す際には、この B30、この符号はプラス、すなわち B31 はゼロということにします。えっ、ー、と、今のその符号ビット、 と号と、えー、符号な指整数の組み合わせに、えー、よる、えーと、この負の数の表記を、えー、このスライドの、えー、と左下の方に表しましたので、えー、各自ご覧ください。で、えー、この符号ビットと符号な指整数の組み合わせによる、その符号付き整数の、えー、表記法の長所としましては、その符号判定が容易であることが挙げられます。まあ、ある数が与えられたときに、えー、その符号に、 符号を反転する際にはこの符号ビットの B31 の値を0から1もしくは1から0にすることで即座にその与えられた数の政府を反転できるわけですで一方で短所としまして負、えー、の数の加算がやや面倒であるということが挙げられますですので、えー、とこのためにはその改めてその減算の何らかの 実装が必要になるとということですそれでは次に符号付き整数のもう一つのアイデアとしましてその2の歩数を使うアイデアについて説明しますこの2の歩数を使う場合にも32ビットのうち一番上位の桁の B31 のビットは符号ビットとして用いまして でえー、と残りの31ビットをその整数を格納する領域として使います。えー、そして、えーとまああの、与えられた整数 n に対して、マイナス n を表すの表現を次の手順を経て行います。えー、と1番目に、えーと、まずこの n を表す、整数、与えられた整数 n を表すビットをすべて反転させます。 反転するというのは、えーとまあ、0の桁は1に、1の桁は0にすべて置き換えるという意味です。で、えー、と2つ目の手順として、まあ、このビットをすべて反転させた数に、二、えー、進数の1を加えるという手順です。でこれによって、その負のマイナス n を表すというのが、まあ、2の歩数を用いた、えー、符号付き整数の表現です。 結果として、この V というのは、このスライドの下の方にありますような式で表されることになります。それではここで、その2の歩数による、その符号付き整数の例として、次のような数の表現を実際に求めてみましょう。 この例では、あの1ワードを5ビットとしています、えー。この5ビットの内訳は、数値が4ビットで、最上位桁のが符号を表す1ビットです。でこのようなその5ビットを使って、整数のマイナス9、受信数のマイナス9を表すことにします。それには以下の手順で行います。えー、とまず最初に、えーと まあ、10進数の9をこのワードを使って2進数で表現します。そうしますと、この括弧1の手順にありますように、えー、と符号の部分のビットは0 で, で、その下の桁は1001という形で表されます。で次に、この符号ビットとそれから数値のビットのすべての桁のビットを反転させます。 そうします と,、えー、と、符号のビットが1、それから、えー、と数値の部分が0110という表記になります。で、最後に、このステップ2の結果に二進数の1を加えます。そうします と,、えー、と、符号の部分のビットが1で、数値の部分の、えー、と 表, 記表記が0111と、 表されることになりますでこの括弧3の結果が、えー、と今1ワードが5ビットの状況で表されたマイナス、受信数のマイナス9の2の歩数による表記です。でえー、とここで1つ注意なんですけれども、その元の、えー、と受信の整数9の、まあ、2進による表現カッ1と、 それから同じくマイナス9の2の歩数による表現、カッコ3のこう値を加えますと、えっと、ま、桁あふれを無視すれば、えっと、このカッコ1プラス3の結果が0になるということに注意してください。えっと、このような形で、その2 の, あの歩数で負の数を表すということは、その、ま、整数でいうその逆減をまあ表記、 和、えー、の、下方の逆言を表記していることになります。